壮大なプランの一環だったのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。あまたいる政治ジャーナリストやコメンテーターの中では、かなりまともな部類に入ると思われる田崎史郎氏。その田崎史郎氏が今回の衆議院選挙における 立憲民主党惨敗についてその敗因を語っておられますスポニチアネックスの記事を引用します政治ジャーナリストの田崎史郎氏が1日ウジテレビの情報番組めざまし8に出演衆院選の全465議席の当選者が確定し自民公明の与党は計291で 国会運営を主導できる絶対安定多数を上回ったことに言及した。自民党は工事前から17減らしたものの、261で単独過半数となり、安定多数244も得た。立憲民主党は工事前110から14減の96。日本維新の会は工事前の11から 41まで大きく伸ばしし衆院第3党に躍進した公明党は3増の32、共産党は2減で10、国民民主党は3増の11だった。田崎氏は、立憲、共産にとっては惨敗ですよ、と言い、その理由を、なぜ立憲が負けたかっていうのは、僕は共産党と組んで、左の方に 触れてしまったことととが失敗の原因だと思うんですねと指摘そして民主党が政権取るまでっていうのは保守層も詰め込むような形で支持を集めて政権が取れてそれで政権運営に失敗して引いたわけですけどだから今の左寄りの路線を立憲が続けていくのかどうかそれをしっかり議論しないと再生はないんじゃないか と, と分析した。 ととのことです2009年に政権交代を果たし、民主党政権となった時というのは、当時の麻生太郎首相の失言などをマスメディアが徹底的に貶めるネガティブキャンペーンを大々的に行い、昔からくすぶっている政治と金問題なども絡み、一度自民党にはお給を据えなければならないという空気が醸成されたことで、起こり得たものだったわけです。 田崎氏の言う通り、当時はいわゆる保守派層も自民党にお給を添えてみるかという空気に流された部分もあったというのは否めない事実だと思われます。ところが今回はそういう空気感の中で行われた選挙ではありませんでした。マスメディアは10年前から何一つ進歩をしておらず、愛も変わらないネガティブキャンペーンを張り続けたものの、インターネットの進歩によって マスメディアに騙される人間といいうのは激減していますその中で立憲民主党が選択した共産党との共闘というのは、いわゆるリベラル層も離れるという現象を起こしただけであり、政策としてはやはり失敗だったと言えるでしょう。麻生元首相の立憲共産党というのも、これに拍車をかけたと言っていいと思われます。皮肉にも立憲民主党は、 2009年の政権交代時の助演男優賞だった麻生氏に、停滞疾病会しを食らった形になったわけです。共産党というのがどういう党なのかという点について、立憲民主党が思っている以上に有権者の目が厳しかったと言っていいでしょう。立憲民主党は一応リベラルを標榜している政党なわけです。そのリベラル政党が極左と言っていい、 共産党と手を組むということ自体、党としての哲学、フィロソフィーがないと思われても、致し方ないことではないのでしょうか。伊吹文明氏という元政治家の方がおられます。御年83歳。長らく京都一区で議席を守ってきましたが、今回の衆議院選挙には出馬せず引退を表明した自民党の重鎮です。この方が、 プライムニュースにて発言された内容を、NY2 さんという方がツイートされています。このツイートを見ると、いぶき氏は今回の野党共闘についてこう述べています。NY2 さんのツイートを引用します。いぶき文明氏、立憲の人は共産党の綱領をよく読むべきだ。資本主義経済から抜け出すことを目的として、第一段階は 民主人民性を作る。中国でも国境合作で対抗したが、小解石を追い出し、毛沢東共産党政権ができた。第二段階で生産と分配の共産党政権を作る。共産党は第一段階なんですよ。とのことで、文部科学省、財務大臣、労働大臣などを歴任し、国家公安委員会委員長や、 自民党の幹事長も務められた伊吹氏。過去にはもろもろ問題発言もあった人物ですが、多いたりといえどその敬願はさすがと言っていいと思います。今回の野党共闘、共産党にとっては願ったりかなったりだったわけです。見方を変えれば、共産党は自党の議席を12から10に減らしたものの、立憲民主党の議席96に対して、 選挙協力力ををしたとという影響力を持てるこにもしかしたら共産党は立憲民主党が獲得した96議席をそっくりそのまま共産党の議席に変えると思っているかもしれません実際にはわずか10議席の共産党が96議席の立憲民主党を飲み込むことは不可能に近いと思われますが少なくとも共産党の内部では 立憲民主党を飲み込んで一気に第一野党にという雰囲気があるとみていいと思われます。伊吹氏は動画の冒頭で立憲民主党はここまで踏み込んじゃったわけですからねと語っています。立憲民主党に見えていなかった共産党の真の狙いが伊吹氏には選挙前から見えていたと思われる発言です。共産党にとって今回の野党共闘とは レーニンから見たケレンスキー政権、毛沢東から見た国民党政権のように思っているんではないでしょうか。伊吹氏が言うように、立憲民主党という隠れ身を使って議席を伸ばし、民主人民政府を作って、ゆくゆくは共産政権を作るという壮大なプランの一環だったのではないかと思われるわけです。そう考えると、ー委員長の 方針そのものは正確だった。私は責任ということはないと考えている。という発言が、にわかにそうだったのかという意味合いを帯びて見えてくるわけです。C 委員長の言う方針とは、我々有権者が認識している、野党共闘による政権奪取ではなく、立憲民主党という中途半端で間抜けなリベラルを飲み込み、 一大共産勢力を作り上げるという方針だったのではないかと思われるわけです。ちなみに立憲民主党の党首である枝野氏には、角丸派が浸透している団体から献金を受けていたと2014年10月の衆院予算委員会で安倍首相が枝野氏に発言し、一時期話題になりました。もし本当に枝野氏が角丸派にシンパシーを感じているとすれば、枝野氏にとっても 野党共闘は何ら不思議な話ではなく、C 氏同様、共産党の第一段階として受け入れた可能性もあるわけですね。図らずも、立憲民主党の終わりの始まりとなった感もある、今回の衆議院選挙。実はその裏で、共産党は一人曽かに北曽演出る可能性もあるわけです。今後も我々有権者は中止を続けていくべきですね。